それではこれから計算基礎学1の第14回目の授業を始めます前回の内容の復習です前回は序算の計算量の見積もりを行いましてで拡張ゆっくりとご助法の計算量について説明しましたでその上でその第12回で説明しました、えー、中国序算法の計算量の見積もりを行いました 今回の授業は、高速乗算法についいいて説明したいと思いますでこれは唐津波の乗算アルゴリズムと呼ばれるものでしてで今回は整数の乗算アルゴリズムそれから一変数多項式の乗算アルゴリズムについて説明します。それではまず唐津波の乗算アルゴリズムの整数編から入っていきます。 まず非常に単純な事例ですけれども10進2桁のの整数乗算を取り上げましょうここではその A と B という2つの10進2桁の整数が与えられているものとします。で A は10の位が A11 の位が A0A0 A0 と A1 はともにまあ0から9までのまあ整数です。で A と B の方は10の位が B1。 一のぐらいが b 零、b 零 b 一もまあゼロから九までの整数という形で与えられているものとします。でここでその a と b のまあ乗算を考えるわけですけれども、まずあの通常の方法でその乗算を行ってみましょう。と a は先ほどの定義からその十倍の a、AH、一プラス a 零、それから b は やはり先ほどの定義から10倍の b1 プラス b0 と表されますので、まあ、これをこの上の式をこう展開してこの下の式にするわけです。でそうしますと、まあ、この下の展開から100の位の値が a1b1 それから10の位の値が a1b0 プラス a0b1 そして1の位の値が a0b0 としてこう与えられることがわかります。 でここで注意していただきたいのはこの形でその乗算を行った際に1桁の整数の乗算が合計4回表れるということです。で今度はその唐津波の方法で今の2つの数 A と B の乗算を行っています。その唐津波の方法の一番大きなポイントは先ほど出てきましたその1桁の整数の乗算の回数を3回に減らすということです。 いいつもやっているこの4回の乗算を3回にどうやって減らせるのかということなんですがその唐津葉の方法での乗算では次のような方法をとります。とまあ2行目の展開式に現れていますけれどもその与えられた A1A0P1B0 を使いましてまず A1B1 を計算します。それから A0B0 も計算します。 これはあの通常の図上段と同じです。でえ、唐津間のえ方法でのポイントはここにありますように。a1-b0 と b0- b1 という値を先に計算しておきます。そしてこの積を取ります。で、このようにしますと、そのこの中間の項の展開式はですね。この a 1 b 1と プラス a 0 b 0プラス。まあ、a 1マイナス a 0かける b 0マイナス b 1という形で計算できることに気づきます。で、この a 一 b 1と a 0 b 0はそれぞれその十の2乗の。位とそれから、まあ、一の位で計算してきたものをそのまま使えます。このようにして、その一桁の整数の乗算を。三回に減らすことができます。まあ、結果的に。 でここの a ス a 0と b ス b 1を計算することでその1桁の整数の加算の回数はあの若干増加しますけれども、えっと、もしこの整数の乗算にかかるコストがその加減算にかかるコストよりも著しく大きいような場合にはそのこの乗算の回数を減らした方が、まあ、全体的な計算量を、えー、より小さく抑えることができると、まあ、そういうことがこう見込めるわけです。 これがの唐津あの方法による乗算 の, 工夫あの本質的なアアイディアです、えー、では今度はあの話をもう少し一般的にしまして、えー、今度は10進 N 桁 の, あの整数の乗算について考えてみましょう。で、えー、その計算量なんですけれどもあの10進1桁 の, あの整数の、まあ、四則演算を単位に考えることにしますと。と その n 桁の整数の乗算にかかる計算量は、まあ、通常の方法ですと、まあ、ラジオの n で見積もられるということが分かっています。これはあの第6回の多倍調整数同士の乗算の計算量の見積もりにおいて学んでいますので必要な人は復習してください。で唐津波の方法ではあのこれをですねその入力の a と b をそれぞれ えっと上位二分の n 桁と下位二分の n 桁に分けますとまあこの場合ですと a をの上位二分の n 桁を a 一 a 一それから下位二分の n 桁を a ゼロとしておりますそれからえっと b の方もですねえっと上位二分の n 桁を b 一下位二分の n 桁を b ゼロとしておりますでそしてこのまあ a と b の積をですね その上位と下位の桁にそれぞれ分けて計算することにします。まあ詳しくはその二行目に展開している通りなんですが、まあこのようにしまして、そのえっと10進 N 桁の2個の、えー、整数の乗算を、その2分の N 桁の整数の乗算3回分にこう分けて計算をします。で、えっとこの空つばの方法のもう一つの特徴は、えっと今 導出しましまたその 2N 2分の n 桁の3回の乗算ですね A1-A0×B0-B1 それから A1×B1 それから A0×B0 の乗算をまたその再帰的に分割して行うことを繰り返すということです。であのこのようにその演算の対象を再帰的に分割しながら行うようなあのアルゴリズム 計算方法分割統治と言いますで、まあ、こういったその手法はです、ね、いくつかのアルゴリズムに取られておりますけれどもこの唐津波の方法もこの分割統治を行うアルゴリズムとして知られております。でそれではこの次でですねこの分割統治による唐津波の方法のアルゴリズムの計算量の見積もりをしていきたいと思います。